2019年1月落下このビルはかつて IS 線量下で彼らの事務所として使われていました町が解放された後も散発的な自爆テロが続いておりその影はなかなか塗りつぶすことができません シリア北東部ハザカ県、5000人を超えるアイエス兵を収容する監獄を訪れました。今、このとこちらの国に参加していた戦闘員たちが収容されている刑務所の中に来ています。で特にこのフロアは体調が優れない人たちのフロアということで。 ちょっと目のためマスクをしていますがマスク越しにも何かこう吸えたような匂いがきてこう届くぐらい中の匂いがひどい状態になっていますで中にはすごくうつらみが目をしている人がいたりですとかあと明らかにちょっと体調が悪くて咳き込んでいる方も中にはいらっしゃいます 通常の囚人たちが収容されている監獄も取材しました。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 学校の教室ほどの大きさの部屋に多いところでは150名以上もが収容されています世界中からやってきた IS 兵たちは地元の刑法で裁くことができず本国への送還を求めていますが受け入れを堅くなに拒んでいる国もあります囚人の解放を目論むテロも起きており事態は硬直しています 囚人人の中に一個室をを与えられ絵を描いていいてる男性がいました彼の筆には一体どのような思いが込められているのでしょうか。 أول اما ان تتعرض ا الرحمن؟ من أي الأنباث ليش؟ ليش لدول الاسلاميه فهو يمكنك ا ما نمطقتنا ان ر ن ا ت ع ا ر ض لدول ا الاسلاميه ن خوفاً م خارجنا لقد تم تقديم المسلمين من م المسلمين مو من المسلمين من المسلمين من ا ل و ا ل م ي ن من ا ل ق ت ا ل انت ي ن ت من و ا ط ب ا ل د و ل ل ة ا إ س ل ا م ي ة و من ا ا ر ت ب ا ل ق ت ا ل ولا م ي ش ن Yeah. So yeah, he, like, he, doesn't, he doesn't say the truth actually. Like, I mean, He was in Syria, what he was doing in Syria. What is the reason for this? It's a very important thing. 囚人は誰も本当のことを語らないと言いますお金のために IS に入った騙されていた武器は触ったこともない彼らはどこから来てそしてどこに行くのでしょうか IS 兵 というう大きななでくくられる囚人人人人一一のの生にはどのような出来事チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。